よし行きますよループ強ループ強三速前回三速じゃなかったよあ、三速だったスピードが出ないから大してバンクしてないようわ気持ちいい最高これいいのかなあれこれい、はいのかな すみませんねはいどう も,、はい、どうもありがとうございますはいそれではですね味噌辻の力タラ非常にね素晴らしかったですねやっぱね今の時期しか見えない期間限定っていうのはねやっぱ日本人は惹かれますね日本人じゃなくても惹かれると思うんだけどな今しか見えないよねあと1週間しかないしね さあ、そしてですね。今日の目的であります。ですね。大工神社のはしごツーリング。次のですね。大工神社へ向かいます。山形県大竹山神社。実はですね。 僕はずっとね、あの不安で見てるユーチューバーの方いらっしゃってです、ね、あんまり登録者数様も、僕はもっと増えていい方だと思うんですけど、あんまり多くないんですね、2000人ぐらいかなと思うんですよね、それでね、非常に真面目な方で、本当ね、ツーリング情報というか、ですねそういうのを、ね、発信していただいてる方なんですねで元々はねキャンプ動画でね。 あの美味しい料理とかを、ね、作られている方だったんですけども最近はねなんかちょっと時間がないみたいでずっと、えー、バイクのツーリング動画をね上げていらっしゃる方でですね、えー、同じねクロスカブに乗っております J4 号のですねクロスカブに乗ってますねでそこでねなんか僕発見してそこからね不安でずっと見てる方なんですけど旅好きライダーですねバイクはね。 クロスカブとアフリカツインとレベル1100から乗っていらっしゃって、ですねで割とね距離が場で、いろんなねところ、本当に道にね精通してて、もうねびっくりするぐらい道、詳しいですね、どのくらい走ってんだろう、この人みたいな感じの方でですね。 で、その方がね、紹介をしていただいたんですよ。その大竹山神社ですね。大竹山神社ね。大福神社。で、それでね、行こうかなぁと思った時にですね、なんか、その、コメントでね、埼玉にもありますよって言ったらですね、えぇ、ー、旅月さん、あの、埼玉の方の、さっきのね、えお、ー、鹿神社に来てくれたんですよね。クロスカブで。じゃあ、俺も行くぞということでですね、向かっていきたいと思います。 こちら滝沢ダムですね。前回ね j a 6丸であれどこ行ったのかねあの滝滝じゃないダムツーリングダムツーリング行った時に通ったところですね上のねループ橋をね渡ってくるんですよねここもなかなかねいいところでしたねうおすごいすごいよし行きますよループ橋。 ループ強ー3速全開三速じゃなかったあ、三速だった三<笑>速全開スピードが出ないから大してバンクしてないようお気持ちいい最高 滝沢ダムを後にしまして、ャンんじゃかじゃんじゃかとです、ね、仮坂トンネルへ、ね、向かっていきたいと思うんですけども、大竹山神社まであと44キロ、正式名称は差し出の磯大竹山神社というらしいですね。 ここね、前回通った時もそうなんですけどこの140号ね、非常にね、気持ちいいんですよね滝沢ダムがねせき止めた湖奥秩父もみじ湖っていうらしいですよ奥秩父もみじ湖いや CB650R のツ、ね、ーリングも楽しいけどやっぱ俺株が好きだなー うわおきれい奥秩父もみジ湖冬はさあいろんなものが透き通ってていいよねエメラルドクリーンだねさあ赤い橋ですこの辺に気温が書いてあったのがあったと思うんだけどね 大体8度ぐらいじゃないかなと思いますけどねあと海坂トンネルまではもうちょいねもうちょいです あ, あれここでもう入っちゃうのここで入っちゃうんだっけそうか向こうに行ってから料金所かそういうことかそしてねこれを通るとですね 埼玉県と山梨県が県境でつながってるんだなっていうのがね、よくわかりますね。不思議ですよね。埼玉と山梨つながってるんですよ。そして、埼玉県側から山梨県側に向かうとですね、ちょっとね、勾配があるんですよね。上り勾配です。なのでスピードが出ません。カブちゃんはね、もう一生懸命開けてください。もう開けるしかないです。 はい、貝坂トンネル抜けました。そして埼玉県からはですね。渡ってから料金所ですね。一般車両は740円ですが、原付はなんと70円です。<笑>すげえ毒すぎるでしょ。これ70円って。 何だこれ あ, れあ、あったあ、あれこれでいいのかなこ れ, これからですけど、一となはいはいすみませんねはいどうもはいどうもありがとうございます<笑>よしそしてまたトンネル入るんですけどこれはね、名前が違う広瀬トンネルって言うんだね さあ、ここから大竹山神社までは二十四キロ。さあ、行くぞ。さあ、どんな感じになってる雪が。大したことないか。大したことないな。八度。全然楽勝だね。電熱もね、今全然つけてないからね。グリップヒーターもつけてないです。 うおすげえこれまん丸だこのカーブがループ橋かループ橋山梨市山梨市に入りましたで道の駅みとみっていうのがあるんでねそうそうここね これ、ね、冬季閉鎖中です。<笑>これ、何も食べれなかったんだよね。そうなのよ、冬季閉鎖なのよ。この先、道路凍結、冬用やいや、タイヤ、必須。構わずぶち込んでありますよ。<笑>まあ、今日は大丈夫でしょうで、その先に。一つダムがあるんですよね。そうですね、広瀬ダムですね。 あーった湖凍結してるうわぁ、凍結してるよあら、さっきのとこだけか。こっちは凍結してないわ。さっきね、一周見えたときはね、凍結してたね。うわぁ、凍結してるすげーすげえわで、こっちが広瀬ダムと。 やっぱ寒いんだな来た正面富士山、真っ白だ、すげえ、久々やね、こんな近くで富士山見たの。やっぱ綺麗だな。 そうね、意外とライダーさん見るね。さっきから山梨市っていう看板なんだけど、ずっと。<笑>山梨市を出たり入って、出たり入ったりしてるのかね、これね。ああ、果樹園ですね。どうかな。山梨の歴史文化公園、大石山。 きがんぐ ん, きが ん, ぐん<笑>で左方向、ここで140号をそれていく感じですかね、こっちか、これで140号をそれていく感じですね。 現在時刻は14時ですお腹が減ったが我慢我慢して先に行っちゃう<音声>えっ、ー、もうすぐだよあと 400m 左方向えどここの先だな 大竹山神社ここかどっちだどっちだこっちこっちかえ？こっちで当たってる当たってるなおお来たおお来たよバイク神社バイクはどこに止めればいい ここが駐車場でいいの。ここに飛べるのか。お。え、こっちにもなんかあるよ。笛吹き稲荷神社。うん。写真スポットとして、愛車と一緒に撮影してください。撮りましょう。 有手了 いやー素晴らしい景色ですね富士山もねすごくよく見えますし素晴らしい神社でしたなんかね、古めかしい神社というよりはね現代的なね、神社ですごくね子供が来たら喜びそうそんな感じのね、神社でしたね差し出の磯大竹さん神社大輝<笑>神社ですね札をね、かけさせていただきました なんかね、いろんな神社があるんだよね、ここにも。これ何木影山神社。子育ての神。ここね、なんか3つぐらいなんかありますね、神社がね。ありがとうございました。入ります。 なんですけど仮坂トンネルを通らないで奥多摩の方をですね抜けて帰ることもできるんですけどやっぱ、ね、奥多摩通るとね奥多摩過ぎたあ辺たりからねねちょっと、ね、渋滞があるんですよねなのでおん面白いかどうかちょっとわかんないですけどこのまま来た道を帰ります。よ